登録者、えー、700人。ありがとうございます<音楽><音楽>はい、どうも、さこちゃん、フェルです。はい、えー、登録者、えー、 700人、マジでありがとうございます。ほんとに。えー、ここまで来れたのも、えー、やっぱ皆さんのおかげなので、はい、これからもちょっと動画投稿、頑張っていこうかなと思います、はい。あと300人したら、あの、なんていうの、まあ、目標の登録者1000人ということで、まあ、今年中までには、まあ、登録者800人はいけたらいいなと思ってます。 でですね、あのー、今回、えー、登録者、えー、700人を記念して、えっ、ー、と、LINE スタンプを販売することにしましたいや、もうこれはね、皆さん、ね、ちょっと、まあ、Twitter フォローしてる方なら、わかると思うんですけど、あの、ま、珍しかったっすよね。はい。一応ね、あの、ちょうど以前、ちょっと、えー、LINE スタンプの審査が通りまして、無事ね、あのー、販売、 できるよう、あの、できる形になりまして、いつでも販売できる形なんですね。なので、ちょっとこの動画が上がったらすぐに販売しようかなと思います。はい。でですね、あのー、おね、あのー、スタンプの数は8個で、えっと、こういう感じのラインナップになっています。多分今画面が、あのー、画面っていうか、画像が表示されてると思うんですけど。で、まあ、お値段が120円ですね。まあ、スタンプ少ない、少なくて、 120円ちょっと高いなとは思いますけど、まぁ一応後々ね、あのちょっと、アップデートでスタンプ追加とかもね、やろうかなと思います。まああの何だっけ、ちょっと、ちょっと、スタンプ、ちょっと進化させたいときに、まあ、まあもしかしたらその次が16個くらいになるので、多分その時に買うっていう手もあります。はい。なので、ねまあ、今んとこはまだ、まだバージョン1のスタンプって感じですね。 今はこんだけのラインナップになっています。はい。でですね、このスタンプ、まあ、販売するんですけど、まあ、登録者800人になったら、次は着せ替えでもあの、着せ替えでもちょっと作ろうかななんて思いまして、まあ、それは考えてるんですけど、まあ一応着せ替えも、ちょっと考えております。はい。今のところ。まあ、ワンチャンやらない可能性あります。 もしかしたらやるかもしれないです。まあ、あの、もし作って、まあ、あの、販売するときはぜひ買ってください、ということはい。まあ、今んとこはこんな感じですかね。えー、っとね、スタンプの、えー、っと、バージョン、あ、バージョンっていうか、まあ、スタンプ、まあ、ちょっと増加に関しては、まあ、登録者750人ぐらいいったら、まあ、ちょっと、スタンプ追加しようかな、なんて思っています。はい。まあ、そのときはね、また、まあ、Twitter か、もしくは YouTube の コミュニティの方でちょっということで、ちょっと久々のね、なんかこういうちゃんとした動画で、もうなんかちょっと、ちょっとなんかあれだけど、うん。ね、はい。ということで、本当に登録者700人、ありがとうございます。えー、登録者、まあ、だいたいね、今、もう、あと少しで、ね、公認になるんですけど、まあ、できればね、ちょっと高校卒業までには、 あの登録者は1000人超えたいんで、これからもぜひぜひ、えー、応援よろしくお願いいたします。はい、ぜひ、まね、この登録者700人、えー、超えて、今の、えー、フェル君もよろしくお願いいたします。はい、まあね、ちょっと、やっぱりちょっとやっぱダメなところはありますが、まあそこら辺はね、まあちょっと、<笑>あたかく、あ, あたかく<笑>、ああ、むかつく、あたたかく、 見守っていただけると幸いです。はい。もう、ちょっと今噛みすぎて言えんかったので、もう飛ばしました。うん、はい。<笑>ということで、えー、ご視聴ありがとうございました。ぜひね、えー、チャンネル登録、高評価、忘れずにお願いいたします。はい。まあ本当に登録者1000人超えたら、マジで<笑>、何しようかな。まあ、登録者1000人いったらね、ちょっと、まあ、グッズ販売など、 やっっててみたいなと思おり ま,、はい、まあ、一応、それは検討中なんですけど、はい、まあ、あとね、登録者1000人超えたらねあのー、何<笑>て言うのあの、ファンクラブ、ファンクラブっていうかあの、メンバーシップも作ろうかななんて思っています。はい。ぜひぜひ、これからも、あの私、フェル、お願いいたします。はい。まあ、何度でしょうね、これ言ったの。まあね、あのー、これからも、日々、えー、動画の質と、えー、編集力、そして、まあ<笑>、 あとはいろんなゲームの実況など、ね。あと他にもいろいろ配信やえ実写動画などをね、見てくださると嬉しいです。はい。<笑>では、えー。本当に。皆さんありがとうございます。ということで、次の動画で会いましょう。バイバイ。 Thank、you